ススイステッドワンダーランドみんな乗れジャミレー逃がすものですか 先きほどまで晴天だったのに、激しく荒れ狂うさ、まるでビルの心を映したかのようだジャミルスタッフや生徒のみんなを避難させねえぞってあれあれだけたくさんいたスタッフが誰もいないお前の突拍子もない行動のフォローをし続けて何年になると思ってるんだとっくに全員外に避難させた 僕を探してたスタッフさんって誰だろう失礼あなたネージュ・リヴァンシェさんですよねはいそうですが僕あなたの大ファンなんです本物に会えるなんてなんてラッキーだあのサインをもらえませんかもちろんですどこにすればいいですかそれじゃあ僕のここに <笑>お前には客寄せパンダになってもらうさあこのマイクを握るんだそしてコロシアムの外で待機する客を楽しませるために歌え踊れはいご主人様 なんだって明ージが待機列客のためにファンスタでライブをしているだとカメラスタッフ、すぐについてこい最高のバズ映像を取り逃がすぞはいどんなことってみよぜ行こうぜああ僕たちも急ごううん、僕も行くってあちょっと待ってってこれでよし さっきネイジュたちのリハを見た後、とビル先輩の顔を見て嫌な予感がしたんだどっかの誰かさんたちが蜂の巣をつくような真似をして最悪の事態を招くんじゃないかってなねえなんだよその言い方だって放っておけないだろそれが善意であれ悪意であれ結果として蜂の巣は落とされたあとはどう始末をつけるかだけだろ でも助かったありがとなジャミルたく黙っていればネージュ一人の犠牲で済んだかもしれないのに余計なことマーベラスなジャミル君君の鋭い瞳はカリム君のどんな小さな違和感すら見逃さない従者の枠を超えた深い絆実にボーテやめてくださいそんなんじゃなくただの経験の蓄積です 大体このままじゃせっかくイメージを回復させようとした俺の計画が台なしになるだろうがジャミル先輩言われた通りコロシアムに残ってた関係者は適当な理由つけて全員避難させたけど誰もいないことを確認して最後に俺らが外に出ようとしたら紫色の霧がこのコロシアムを覆っちゃっててあの霧 触っただけで肌が焼けるように痛くなってとてもつきれなかったあれ何なんですか一体何をおごっちゃうんだロアドゥポワゾンがオーバーブロットしてしまったえっ詳しい説明は後だ来るぞ逃がさないわ。 私の醜い姿を見た者は誰一人生かしておくもんですか今は総合文化祭力のある魔法師がこの学校に集まっているこれだけの異常事態に誰も気づかないわけがないだろうだが救援があの毒斬りを飛ばしてきてくれるまでは俺たちだけで持ちこたえる必要がある腹をくくるしかなさそうだなああ それにもし助けが来るまでに魔力が尽きればビルの命が危ない早く正気に戻してやらなきゃ今日今日こそ絶対に負けられないビルその痛みの檻から今君を解き放とう おせっかいなジャガイモどもこうなったらお前たちもろとぼ道連れにしてやるビル、もうやめろこのままじゃお前の命があと少しでブロットの化身を破壊できそうなのに<笑>俺 もう魔力が尽きそうなんだけど俺様ももう一吹きたりとも炎が出せねえんだぞみんな立つんだせめて毒斬りが届かないところまで退避を<笑>お前ら伏せろえそうかみんなリュースの言う通りにして早く え, え俺は頭を使って考えるのが苦手だ 何でも繰り返し叩き込まないと理解できないでも何十回何百回叩き込まれればものにできるなんだデュースくんがまとう魔力が膨れ上がっていくはあまさかなんですってどこにそんな魔力を残して 俺の魔力じゃシェン・ハイタ先輩あんたが俺に叩き込んだ魔力だそしてこれが今の俺にしかないパワー落とし前をつけてもらう、はあ食いしばれベッド・ザ・リミットだと聞いてオーディションに受かったの 今度は学園もののミュージカルドラマおめでとうビル今度はどんな役なんだもちろん主人公のライバル役だよいつもの通りいじ悪な悪役世界一可愛い男の子を悪役に抜擢するだなんて監督は抜群にセンスがあるな前回出た舞台も主人公をいじめる役だった なんで悪役ばっかりに選ばれるのかな僕そんなに意地悪そうに見えるまさかああでもビルは特別美しくて素敵な男の子だからかもしれないねヴィランは物語をドラマティックに彩るためになくてはならない特別な存在時に主役よりこだわってキャスティングされることもあるだから胸を張って演じなさい、うん、分かってる ヴィランはいつも最後まで舞台に立っていられない役目を終えたらあとは物陰でハッピーエンドを眺めているだけ私は誰より長く舞台に立っていたいのあっ見ろよあいつ昨日のテレビドラマで主人公をいじめてたやつだよくあんないじわるできるよな 性格悪すぎるだろう近くで見るとなよなよしてて弱ちそう俺たちで主人公の敵を取ってやろうぜ<笑>こラーてめえらー寄ってたかって一人をいじめてんじゃねえうわっうわっちょっと逃げろ逃げ ろ, 逃げろお前最近この辺に引っ越してきたやつだろ大丈夫かあたしボクシングとフェンシングを習ってるの あななたがいなくても一人ででり討ちにできたそそうだったのか余計なことして悪かった<笑>謝ることないわありがとうあの子たちフィクションと現実を混同して文句をつけてくるなんて随分おバカさんなのね俺はあまりテレビは見ないからよく分からねえけどそれだけあんたの演技が本物みたいだったってことじゃねえか そうね。じゃあ次のオーディションでは主役を勝ち取って今度は感動で泣かせてみせるわ狙う席はいつだって主役ただ一つでもあたしが選ばれるのはいつだってピランネージュが主演を務めた児童小説原作の映画「 興業収入初収で20億マドル超えらしいですよやっぱりネージュはすごいなあの愛嬌とピュアさは生まれもっての才能だよライバル役を務めたビルも大したもんだまだ12歳とは思えない貫禄を感じさせる演技だったよ彼もいずれ主役を張るようになるだろうねでもビルはないろいろ整いすぎているというか浮世離れして綺麗だろう 視聴者に親しみを感じさせる普通のティーンを演じるにはビルは特別すぎるリアリティがない彼には一生主役だけは難しいんじゃないか私美しくなるためなら何だってするきついトレーニング面倒なトリートメントも美しくなるためならちっともつらくない なのに…どうしていつも選ばれるのだ…あたしじゃないあたしはただ最後まで舞台に立っていたいだけなのにビルああ美しき人どうか目覚めておくれ。 私どうしてビルよかった瞳にいつもの輝きが戻ったね本当によかったビル心配させやがって何でお前が泣いてるんだカリムよかった打ちどころが悪かったらどうしようかと。 とんでもない集体を晒してしまったようね。感んを起こして他人に当たり散らすなんて最低だわ。この世で一番美しくない行為。そうですね。感んを起こしていいのは3歳児までじゃなかったですっけそうね。エペルの言う通りこんな私は。 もうあなたたちのリーダーでいる資格なんてないわ。うぬぼれてはいけないよ。ロア・ドュ・ポワトン、<笑>残念だが、私たちは誰一人、地に伏していない。えルークの言う通りだぜ、ビル。お前はまだ誰も傷つけてなんかない。取り返しのつかないことなんか、何もしてないんだ。ネ、ね、ージュリバンシェも今頃7人のドワーフとノンキに踊っているんじゃありませんかつうか。 俺らのことあんだけビシバシしごいといてこんくらいの怪我でリタイアするとかなしでしょやや苦しいがレッスンに熱が入りすぎてメンバーで喧嘩をしただけということであんた達たこの騒ぎをなかったことにしようっていうのそうは言っていませんただ先生方に事情を説明するのを大会のあとにするだけですジャミル あんたやっぱり悪い男えビル少しよろけただけでしょ情けない声出さないで。あれだけのダメージを負ったんだ。どうか無理はしないで。私の肩に身を預けておくれそういえば、ビル先輩を最後にぶっ飛ばしたデュースの魔法。あれなんだったわけ確かに。あの強烈な一撃すごかったんだぞ。デュース おめえいつの間にあんなすげえ魔法を覚えたんだいやあれほど威力が出たのは僕じゃなくてシェーン・ハイト先輩のおかげだどういうことだあの魔法は相手から食らったダメージを僕の体に溜めてそのまま相手にぶっ込むものなんですつまりシェーン・ハイト先輩が僕に食らわせた魔法が強かったからあれだけの威力が出たなんじゃそりゃ喧嘩のお礼参りかよ物騒な言い方するな エペルト海に行って絡まれた時に初めて使えたんだその時は攻撃を耐えているうちについうっかり出ちまったって感じだったんだ、はあ、うっかりで一般人を魔法で攻撃するなことによっては低額ものだぞすすんませんでもあれから何度やってみようとしても全然使えなくてさっきシェンハイト先輩に本気でボコボコにされてやっと感覚がつかめたっつが ほらなやっぱお前は難しく考えちゃダメなんだよつまりそれがお前のユニークってことだろユニークあそうかもしかしてこれが僕のユニーク魔法ああ必死だったからよく覚えてないんだもしかして僕呪文唱えてたか 全然覚えてねえ後で教えてくれ監督生。マーベラス素晴らしいよ見事に殻を破った姿を見せてくれたねムシュンスペードご覧ビルも君の渾身の一撃をお見舞いされてもう全身メロメロさ全身ボロボロの間違いでしょでも確かにあんたからの最後の一撃ガツンと聞いたわやるじゃない ですはいというか、一度も成功したことがなかったのに、あんな自信満々に、お前ら不正なんて言ったのか発動したからよかったものの、不発だったらどうする気だったんだ。まあまあ、成功したんだからいいじゃねえか。まったく、行き当たりばったりのやつの考えは理解できない。<笑> デュースが俺より先にユニーク魔法を覚えるなんてマジかよ俺様絶対にデュースにだけは先を越されないと思ってたんだぞ<笑>僕たちも頑張らないとかなさてあとはこの崩壊したステージをどうするかだな幸いにもビル先輩がコロシアムに充満させていた毒斬りによってこの騒ぎの目撃者は俺たち以外に誰もいない ビル先輩のユニーク魔法が継続効果が長いタイプで逆に助かったバレないうちに会場を修復し呪いを解いて外に出たいところだが俺たちの残りの魔力では全てを元通りにするのは不可能だろうどれだけ考えても手詰まりださすがにどうしようもないかもしれないえ、ね、そんなそれじゃあ VDC はおやおや これはどうしたことだ、うん、あんたは。